皆さんこんに大川祐介です。僕は動画クリエイターをやりながら会社経営をしたり、約1000人規模の動画コミュニティトランスサロンや、動画をより専門的に学べるトランスメディアなどを運営しております。この放送は、千の太郎さんのご提供でお送りいたします。千、えー、の太郎さん、ありがとうございます。はい、えー、今回なんですけれども、まあ今あの、キャンピングカーで収録しているので、ちょっと外の車の音がね、うるさいかもしれないんですけれども、せっかくなんで、まだ閉めます。 失礼いたたししましたはい、えー、早速お便り読んでいきましょう。こんにちは。 いつも楽しみにポッドキャストを聞いています。この、えー、このウイルスが落ち着いたら行ってみたい国はどこですかというお便りですね。いつもありがとうございます。あの、初めに言っとくんですけれども、あの、今このポッドキャストを収録している時の大川雄介は、すごく、えー、集中力がないです。<笑>すいません。なので、ちょっとね、あの、言葉が出てこなかったりとか、噛んだりすると思うんですけれども、あらかじめご了承ください。えー、コロナウイルスが落ち着いたら行きたい国はね、 もう決まってます。じゃじゃん。あのね、二つありまして、一つはハワイ、二つ目はニュージーランドですね。なんでこの二つになるかっていうと、あの、今絶賛 FPV ドローン、ドハマりしてるんですね。めちゃくちゃハマってて、あのー、やっぱ日本っていう環境で、 まあ今日本一周中なんで日本っていう環境で FPV 飛ばすっていうのもまあもちろんすごいことなんですけれどもあのもちろんね今回は国交省の許可も取ってあのロケーションの連絡とかもしてしっかりとあの法的に問題ない状態で飛ばしてるのでご安心くださいえやっぱりそのハワイのカウアイ島とかニュージーランドのの山肌とかああいうなんかもうまあアイスランドもそうですねなんか地球のありのままの姿 の、あの断崖絶壁って FPV とめちゃくちゃ相性良くて、あの断崖絶壁をこの FPV で急降下していく表現とか、絶対撮りたいですね。で、FPV 熱がこんなに冷めないのも、やっぱりそういった素晴らしい環境でまだ収録できていないからっていうところが多分大きいのかな。 うんやっぱりこういったハマった時って僕一時期動画熱がちょっと冷めた時も少しあるんですけどその時まあ原因としてはね僕が楽しんでいなかったところがあるんですけど今回の FPV に関してはやっぱり自分が満足するような FPV コンテンツが取れたらそこそこ熱は冷めるのかなっていうふうに思っておりますなのでまあ 答えに関、答えというかお便りのね、結論に関しては、ハワイとニュージーランドですね。まあ本当にこのコロナウイルスね、あの日本一周終わったら僕、本当アメリカとかにね、行く予定だったんですけれども、日本一周終わってもさすがにまだ海外には行けなさそうですね。なのでちょっと様子を見ながら、日本でこういった編集とかもね、これからやらなければいけないので、えー、そういった形で皆さんにしっかりと。 コンテンテツ動画をお、ね、お届けできればなと思っております、えー、今回の、えー、タイトルなんですけれども、テーマなんですけれども、あのーまあ、YouTube は、まあ、そんな頑張んなくていいかなみたいなテーマにてお話ししていこうと思います。えー、そうですね。まあ、僕 YouTube を始めて、まあ、本当にコミットして多分1年半とか2年ぐらい経つんですけれども、なんて言うんだろう。やっぱり 動画で未来を作るっていう理念をね、トランスインクは掲げていて、やっぱり僕たちがコミットすべきなのは事業って分かってるんですね。会社の事業ってのは分かってるんですけれども、その事業を伝えるための、まあ表現者、インフルエンサー影響力、えー、インフルエンサー、えー、影響力<笑>をつけるために、やっぱり YouTube での発信ってのは、まあ、合理的だなと思って頑張ってきたんですね。お台場にいるときはなるべくチュートリアルを撮って、 で、編集して、アップロードすると。で、やっぱりその、えー、なんか、過程を得て、まあ、多くの人たちがね、なんて言うんだろう、動画を始めるきっかけを作ってくれたとか、えー、動画を頑張ってみようと思えるようなきっかけになったりとか、すごく、えー、そういったコメントも多くてやってよかったな、というふうに思うんですけれども、なんかその、うん、 確かに最近ね、このテーマで話そうと思った理由も、えー、マコナリ社長って知ってますか皆さん。まあ、マコナリ社長が、あの、YouTube はもう限界みたいな感じで言ったんですね。で、まあ、最終的にはオンラインサロンじゃないか。あメルマガかなそういったなんか、コミュニティじゃないな。まあ、メルマガですね。メルマガにまあ誘導していたんですけれども、あの、本当に、 おっしゃる通りで YouTube をこうやって配信してるとどんどんどんどんなんかあのー、マス向けに受けるようなコンテンツを作ろうっていう気になってしまうんですねでチュートリアルとかも本当にそうじゃないですかたくさんの、まあ、チュートリアルニッチだけれどもたくさんのコンテンツをストックさせて多くの人に、まあ、触れてもらおうっていう思いが強かったんですねえそのために一生懸命頑張ろうって思いでやっていたんですけれどもなんかんチュートリアルを撮っている自分が本に 本当になんか楽しんでいるのかって言われたらあんま楽しんでないかもしれないですね。うん。ここでちょっと本音を話すんですけれども。うん。やっぱり日本一周来て楽しいなと思うのは自分がこうやって旅となんか一体化して体験してそれを動画で収めて編集してあの発信する。で、多くの人たちに見てもらって、えー、なんか動画始めようと思うきっかけになったみたいなまあそれがなんか 世の中に対する貢献だな、僕ができる貢献だなっていうふうに頑張ってきたんですけどもね。だから、まあ、やめないですよ。こんな話をしても。やめないし、引き続きチュートリアル、Vlog、えー、シネマティックっていう構成で、えー、発信してはいくんですけれども、なんか、めちゃくちゃ頑張る必要はないのかなっていうふうに思ってきました。今回、日本一周してね。えー、まあ、やっぱり僕は、まあ、動画クリエイトーやりながら会社経営をしたりっていう、その会社経営の方を もう、まあ、冒頭に言ってるんですけれどもやっぱり大川優介っていうその俗人的な個人よりもその会社の事業とか組織、まあ、ブランドの方がやっぱり永続的に残るし、えー、資本主義におけるこの世の中においてはインパクトが圧倒的に大きいと思っているのでまあこの YouTube っていうプラットフォームで個人の色を強く出しすぎるよりもやっぱり組織っていう色もしっかりと強めていかなきゃいけないなっていうふうに 感感感じじてていいまますす危機もそのぐらいなんかあの本当に大きな企業を作んなきゃいけないなっていうところはねあるのでまああのー、早く日本一周ね撮影して、えー、本当に素晴らしい映像を、まあ、皆さんにお届けしてそっからまああの事業とかもね徐々にあのー、まあ洗練させて考えていこうと思うんですけれどもまあそれで言うとまあ今あのトランスインクがやってる事業はまあ o n e ー p e r っていうやっぱり動画を本当にゼロから あの本当に学べる、ね、皆さんの目標を明確に決めて、それに向けたカリキュラムを先生が組んでくれるので、まあ、動画を本当にやりたいんだけれども、できないっていう方はね、えー、そういったワンスパーソナルっていう授業も本当に素晴らしいと思うし、えー、これからまだ具体的には言えないんですけれども、まあ、新サービス。 あのまあ、オンライン教材系なんですけれども、まあ、そういったものもリリースしたりとか、やっぱり動画っていう、まあ、あの、キーワードに付随した事業をね、これからどんどん大きくさせて、えー、いきたいなと思っていますので、まあ、もちろん YouTube とかも頑張るんだけれども、あのそういった会社の事業を、こう、これからね、本格的にやっていこうというポッドキャストでした。まあ、ただ、えー、 言うても YouTube で発信することってすごく大事だと思っていて今日本一周中やっぱり撮影しなきゃいけないから、まあ、割と YouTube のコンテンツがメインになってしまうんですけれどもこれ一旦東京に帰ったらあの、まあ、毎朝しっかり早起きして、えー、まあトランスサロンの記事だったりとか、まあ、毎日ね書いてるんですけれどもルーティンとしては割と朝午前中に書いて発信するってことが多いんですけれども、まあ、そういった記事をしっかり書いてで YouTube の収録も例えば会社の出社時間前に か、出社後。え、えー、退勤後っていうのかなあのー、まあ、会社の仕事が終わった時に収録し始めたりとか、なんか会社の、なんか出勤時間に影響ないぐらいの感覚で YouTube をやれたら、なんかめちゃくちゃいいなっていう風に感じました。あんまりそのね、夜飲みに行ったりとか遊びに行くこともないので、てかあんまって言ったけど、ないので基本的に。 なので、まあそういった時間の使い方をね、今後しようと思いますので、まあ、あまりね、このポッドキャストを撮ったからといって、大きな変化は生まれないんですけれども、まあ、なんか YouTube は、まあ、そんなになんか頑張んなくてもいいかなって思うようになってきちゃいました。あのー、まあ、それは、やっぱり YouTube っていうプラットフォームを使ってる以上、やっぱ多くの人に見られるために作らなければいけないんだけれども、やっぱり本当に大切にしなきゃいけないなって思うのは、やっぱりトランスサロンのメンバーだと僕は思ってるんですね。 本当にこの今1200名で初月無料が開始したのでまあ今もっとね人がいると思うんですけれども本当にその何て言うんだろうなあの僕たちの船に乗ってくれているというか大きな挑戦を応援しようと思ってくれている人たちがめちゃくちゃいてで本当にそういった人たちがめちゃくちゃいい人たちなんですよね今回いつもオンライン上でやりとりしてまあ普通にいい人だなっていうふうに思ってるんですけれども直接会って みんなにたくさんギブされて思ったのは本当にいい人たちばっかりなんですよ。やっぱりそういった人たちを見ているとなんかもうトランスサロン本当に家族以上の存在として大切にしなきゃいけないなっていうふうに改めて思いました。でまあ、本当にこの日本一周がきっかけで、まあ、YouTube で発信することの重要性もそうなんだけれどもトランスサロンっていうこのコミュニティの満足度だったりとかみんながなんか楽しめて なんか、大きな挑戦ができる。で、大きな物語が作れるっていう方がすごく重要だなと思ったので、えー、僕たちはそっちにね、これから振り切ろうというふうに思っております。それの意気込みポッドキャストでした。はい。今日もね、最後まで聴いていただきありがとうございました。今日もね、もう、あの、夜になるので、夜って言っちゃおかしいか。あの、朝にみんな聞いてますね。はい。あの、今日も皆さん頑張ってください。えー、僕も頑張ります。それでは皆さん、また明日。